ディオ半径2 0ルエメラルドスプラッシュをまぬけな知るがいいザ・ワールドの真の能力はまさに世界を支配する能力だということをさしてみろディオスタンドザ・ワールドうんえっカケインいきなり されている？